中島健と、金プリヒラの仕様から言われたショックだった一言を激しろ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。後輩キング、リンチェの平野仕様から言われた言葉に喜びとショックを受けたというセイセクシーゾーン中島健と健と。その言葉とは ?6 日スタートの新ドラマ。 彼女は綺麗だったフジテレビ系に主演するセクシーゾーン中島健人が1日放送の VS 魂フジテレビ系にゲスト出演。以前、後輩のキング、リンチェプリンスヒーローのようから受けた言葉に喜びとショックを受けたと明かしたた。四角昨年の共演で、この日は最終対決クラッチゲッターの前に、 天の声から、仕事で言われたショッキングな一言、という質問が、中島は、去年、一年一緒にドラマやらさせていただいた、キング、リンチェの平野仕様にニップと、昨年放送の、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系、DW 主演を務めた平野に言及。なんかお互い雑誌の企画で賞をあげるとしたらどういう賞をあげますかみたいなと続けた。 四角後輩の言葉に気づかされる中島曰く、僕が健く君にあげたいのは、人に気を使いすぎでしょうです、って言われたんですよ、とのこと。理由としては、それぐらい気を使いすぎて、自分のことちゃんと見れてますかと平野から言われたのだという。これに中島は、ちゃんと自分のこと見てくれてる後輩なんだな、と喜んだそうだが、一方で、 って思ったのと同時に自分のことをレミれてないんだってショックだったんですよとショックだったことも明かしている。資格メンバーの佐藤勝利氏も証言中島は流れでさらにだから結構気を使いすぎて呼び方とかも結構まだ迷っちゃう時があってとドラマ共演者との交流も手探りだととろこれにアンタッチャブルの山崎博成はこう見えてそうなんだ と、意外そうに述べたが、同じメンバーで番組レギュラーの佐藤勝利氏は、意外とケンティーこうい友うの苦手です。と、身近だからこそわかる中島の素顔を語っている。自分の世界に入り込むキャラだけに、後輩はいろいろと心配しているのかもしれない。文、調べ屋編集部玉山涼太。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。